会場の皆さん、こんにちは、ちは<笑>横浜市から参りました、自由と申します、精一杯踊らさせていただきますので、応援よろしくお願いします。それでは、レに飛ぶ鳥、長 すいす「来るの坂来てみくぐれば自由な空へ輪を願う輪をう」迷いをこちらと聞こえる方へ伊東の海に思いをはせてやってきました。 俺たちが自由今宵の演目はうさあ皆さんお待たせしました。これがカラスの機械 スは輝くインドース「カラスがでなくのカラスのカテレーション」「おとぎの外も行き来にいよう」 倒れありがとうございましたありがとうございまし た, まし た, ました大きな記者どうもありがとうございましたま CD 持てこいよ